次のブロックの方を紹介したいと思います、えー、武蔵府中海星さん東京理科大学与沙恋総ンプの皆さんそして浅香なる御一徳恵みの皆さんそして和田ちの皆さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします大きな拍手でお迎えくださいよろしくお願いいたしますありがとうございます あちょっとすいませんチーム連絡チーム連絡朝たか鳴子一族めぐみの皆さんはいこっちに来てください応援してください始まりますよ会場の皆様もぜひこの大バの共演を見ていただきたいと思っておりますそれでは参りますよろしくお願いします さあ第2部スタートとなりました最初に振っていただくのは武蔵府中海星の皆さんになります まあ、こちら、宇宙武蔵大成さ ん,、うん、今回2回目の参加ということになっております。そして よいしょいそのランプの皆さんよろしくお願いしますよいしょわわわはは東京理科大学よさこいそのランプ今年のテーマはその歌もうさ皆さん有名だと思いますが、実は最下位。初参加ということでまた来年も来てくださいねよろしく 9年で旭が な, なんと4本揃っております。史上初かな見<笑>見ててくれ見ててくくれれ おめぐみを皆さんありがとうございましたありがとうございましたさあ最後鳥を飾るのは福島から初参加和の皆さんでございますーうん、ちーっ歌いよ細の狭しと使う和の力強さ今年のテーマは さあそれではありがとうございますそれでは皆さんお願いします会場の皆さんもこれを振りましょういいぞなるほどはいさあ さあ最後の桜の力強さを見せてくれ 私の皆さんありがとうございました武蔵府中海鮮さん東京の理科大学やさこい総南部そして和田地朝霞る門一属めぐみの皆さんでした大きな拍手でお送りくださいどうも